いいたし ま, すまたのご利用をお待ちいたしております書け込み乗車のお入れください毎度ご利用いただきましてありがとうございますまもなくこのコーナーの機械は自動的に止まりますので課題はお取り扱い中のお客様以外は お入れになりませんようお願いいたしますまたのご利用をお待ちいたしております本日はこのコーナーをご利用いただきましてありがとうございましたこれをもちまして本日の営業は終了させていただきますまもなく 出入口が自動的に閉まりますので、ご注意ください。ありがとうございました。